録画アプリを変更したが、今度は完全にデータが飛びました。そのためパート1にして短編動画となりました。パート2からは定番の録画アプリとなることをご了承ください。テストプレイからのあらすじ。霊夢ムとマリサが新企画の発表をしてくれました。そして入れたモードを一覧にしてくれました。まあこれは後でまた見せるので早々に切ります。 パソコンのスペックも大体伝えてくれました。企画名を発表してくれました。ダサい名前を発表。ここまでは良かったのに、このシュランレイムが酔って発表を避け落ちという。ということで、話し合いの結果、レイムが一人でこの企画をやってもらうことにしました。まああれはひどかったからね。 ちなみに投稿予定は立ててなかったが、いろいろ先に調べたり試行錯誤してたら投稿日数が空いてしまいました。今回はパート1にして短いですがご了承ください。それでは本編どうぞ。いきなり起こされたと思ったらマイクラに連れてかれたんだけど、顔も洗ってないのに何なのかしら。ようレ夢ム。ようじゃないわよいきなり何なのよ。前のこと覚えてるか 最後に動画撮った時テストプレイのついでに企画発表したやつね霊イムは最後何したか覚えているかうーん普通に終わらせなかったっけ霊イムさん最後酒で酔って動画を切ってマリサさんに絡んでましたよ記憶にないんだけどいやーあれはちょっとね すみませんでした。あれは許せませんでした。ちょっとした話し合いの結果、罰が必要だとのことで、全部一人で企画をプレイしていただきます。は無理だろうお前、せいぜい頑張ってくれ。<笑> でボケてる動画とか面白くないと思いますけど、何を勘違いしている、プレイするのが一人なんだ。そういうことね、心配するところが違ってくさ、ん一人で酒を作れるかまず初心者が一人であの量のもとを攻略するのは難しいと思うけどな、この企画はいつまで続くのか、最低パート100ぐらいまではやらせるつもり。地獄だ。 感じこのリプレイモードはたまに使う予定あとはメイドとか温度関係とか便利系かなまな板モード入ってるから縛りがついてくるなモード関係のアイテムは基本まな板モードによる装飾の禁止とかかなほとんどバランス調整のための縛りかなまあ思い出したらその都度言うからいつまでも絶望してないで早くスタートしてください<笑><笑> さあ始めよようか早くやれよーどこかから声がしたようなワールドタイプはリアリスティックボーナスチェストはありでもいいでしょう緊急時のためにチートはオンですが基本ゲームは禁止ゲームモードはクリエイティブモードじゃなければオッケーワールド名は何でもこの辺からなぜか全部飛んだので終了時まで飛びますなんていい頑張って 建築したのにこれだと全く進捗がわからないので、進捗の動画を持ってきました。定番からこんにちは。初めて使ってるので結構裏の画面が出ます。右下は気にするな。じゃあレ夢ムアはよろしく、こんなの強制労働だ。そもう言えなくなった。鉄風パンの安定供給が確立できました。 この部屋はそれといった使い方はないですね。基本はこの辺りで活動。まな板は金まで強化。石炭も安定供給が確立。いろんな鉱石がありますが、まずこの鋼インゴットが多い理由は、粉から気候環境による温度で鋼ブロックを作ったからですね。鋼ブロックからインゴットが9個取れるのでたくさん作れました。 ちなみにめっちゃ失敗しました。そこの失敗からなんとかこの数まで。とりあえず作り方を見ていきましょう。まず鉄鉱石を増やします。64個あれば十分です。これと石炭も1スタック持ちます。この2つを全て粉々にします。 そしたらこんな感じに並べて鉄の粉末ブロックを作りますこれを一度外に持っていきますちなみにこの鉄は装飾用です今は解説できませんが専用の施設に入ります何か入れねえそしたらこのチャンバーというブロックに燃料を入れます またこのブロックは笛語というブロックが隣に必要です。笛語でここの温度を上げる感じだよ。右クリック長押しで使います。燃料忘れたから松明使うよ。中に入れた時点で消費されます。ここの準備は整ったのでさっきの粉ブロックを置きます。出入り口を塞いだら笛語を使います。 それでここの温度を上げていきます。光ってるやつが5割くらい出たら回収します。これが出たらこれだけもう一度やります。回収したら水辺に行きます。水に入り少しずつ設置していきます。またこんな感じに黒くなったら回収する。これを全部やります。 にに全部ででできるるる人はそれれががが望ましいいすが回収が遅れると脆い鋼になるので最初からです。幸いなことに時間がかかるタイプではないです。全部冷却した鋼にできたらさっきのところに戻ります。今度は笛を使わないで最初と同じことをします。金属光沢が出れば成功です。これを全部やります。作り方は分かれば簡単です。 ちなみに私が調べたページのやり方ではできませんでした。多分バージョンの違いでしょう。鋼装備は耐久値があまりないので作りません。ツールはダイヤと同じ採掘レベルなので作りました。あとは雫についてです。この雫で指輪などのアクセサリーが作れました。インベントリの一番上の段にあったものです。この赤のリングもですね。これは火炎耐性とノックバック耐性ですね。 特に火炎耐性が強く、温度の影響も受けにくくなるので強いと思います。あとこの赤のキンングは攻撃速度上昇ですね。雫を強化してエッセンスにすればもっと強くなれそうです。素材がまだ足りませんが。今後のパートで作っていく予定ですね。まあほとんど指輪とかで強くなった感じです。このパートは言ってしまえば装備作りでしたね。この知識とかレシピなどはマリサから説明を受けました。まあ本当はもう動画撮影は終わってるのでマリサはいませんが。 直かの地区が強制労働を仕向けてきたので、まあそんなことは置いておいて、私が頑張って作った建築があるので、それ見て終わりにしたいと思います。これです。あっちの山の上の牧場とつながる橋です。この橋は木の柵が工夫として設置しました。木の柵で橋っぽくしてるつもりです。おまけ程度に松明も置いてます。登っていくと道が見えてきます。 ここは砂利とレンガで道っぽくしたつもりでしたが、砂利じゃなくて全部丸石でも良かったかなって感想ですね。作ってる最中も砂利にいいイメージが出なかったので、途中から丸石に変えています。そして登っていくと牧場に到着です。牛が少ないですが後で増やします。まあこんな感じですね。建築はあまり得意ではないので変なのはご了承ください。 世界もアップするので編集が雑だと気づいてしまった人は、コメントで教えてね。じゃあおやすみ。最後の挨拶私がするつもりだったのに。